次はキーボード入力の重要性というお話です。この科目で使うコンピューターはキーボードがながってますね。文字はキーボードから入力します。当たり前だと思いますかしかし今日、多くのコンピューターユーザーはキーボードの入力をしてないんですね。えーまあ、具体的なのはスマホのことですけれども、まあ、仮想キーボードとかフリック入力とか音声入力とか使いますね。音声入力は相当精度が向上しています。 では、なんで今更ここでキーボード入力なんだということになると思うんですが、それは、コンピューターに対する情報入力手段として、キーボードがまだ一番効率がいいからね。文章だけであれば、音声入力はかなり強力になってきましたけども、文章だけじゃなくて、私たちは、プログラムを打ち込む、データを打ち込む、また、文章と一緒に、数式や整形のためのコマンドを打ち込んだり、 まあそういうふうに、様々なものを打ち込むので、そうすると、えー、まあ、喋ってんのだとうまいっていう入力でも、なかなかうまく入らないのね。それに、会合の場所とか、大部屋になってる研究室で、大声で喋るわけにいきませんから、そういう場合も音声入力はうまく使かない。そこでキーボードを使いましょう。という、そのため、この科目ではキーボード入力は前提として、様々な練習をやっていただくんですけども、そこで大事なのは、5本の指を使って、 キーボードを見ないで入力する方法。これをタッチタイピングとかタッチメソッドというんですけども、それをマスターしていただく。それはですね、入力するときにいちいちキーボードを見ていると、えーまあ、この入力して、ここを見て、入力して、ここを見てというふうにすると、視線の移動が多く疲、まあ、れますし、入力速度も、えー、見て確認するというのを繰り返しているタイプのために早くならないんですね。そこで以下でタッチメソッド、 まあ、芸人と練習方法をお教えしますけども、えー、この授業では毎回タッチタイプの練習をする時間があるということは特にないです。ただし、えー、この科目の終わりまでに各自で練習して身につけるようにしてください。でタッチマショットはですね、合計で数時間練習したらば、えー、身につくものだね、えー。数時間そんな長くないでしょ。一日に数時間、5時間じゃないでしょ。えー 前に例えば30分ずつ10日ぐらいやればいいとか、まあそんな感じですけどそして、一回マスターしてしまうと、まあ身についたはっきりになりますから、いつでももう目に、えー、こう見ないで入力ができますので、ずっと疲労が少なくなる。まあ早く言うと、かっこいいです。絶対お得ですので、えー、ぜひやってみてください。では、ここからは付録の説明です。 タッチタイピングというのは先ほどもお話ししたように、一番疲れずにスムーズに早くキーボードを打つやり方、体のためにもいいです。皆様はこれからたくさんコンピューターの前に座っている時間ができると。だから、その時に疲労が少なく、スムーズに早く作業ができるというためのベストなので、ぜひマスターしていただきたいと思います。ここでは皆さんが使っているパソコンのキーボードのうち、一部のキ ー, ボードだけを使います。具体的には この上で広く書かれているアルファベットと少し記号があります。そしてスペースバー、エンター。それぐらいを使ってください。え広くないところは使えないので、これと違っていても構わないです。また、この練習では小文字だけで打ちますから、まあ、キーボードの上には小文字は書いてありますが、現実のキーボードは大文字は書いてありますね。で、練習にはメモ帳などの打った字がそのまま入るソフトを使います。最後は日本語を打つことになるんですけども、 ここでは練習なので、このーの字がそのまま出てくると状態でやってください。最初にホームポジションのお話からします。タッチタイプに大事なのは、キーボードを見ないで練習する習慣をつけることです。そこで、練習しとくでは必ず、両手の上にハンカチをかぶせて、ハンカチありますね。ハンカチをかぶせて、手元が見えないようにして、 手元が見えないようにして、これをキーボードの上に置いて練習してください。で、どこにどのキーがあるか忘れたときは、手元は見ないで、絵を見てください。で、そのためにどのページにもキーボードの同じように載せていますね。ここれ絵が描いてあこれを見ればわかります。で、親指はスペース文字を打つためにだけ使います。これはスペースバーと。そして皆さんがまず覚えるのは、ホームポジション。ホームポジションっていうのは、 左手の4本の指を ASDF の上に置いてください。右手の4本の指は JKL セミクロンに置いてください。親指は軽くスペースバンの人です。てそこで目をつぶって確かめると、人差し指 の, この2つのキーについては、何か出っ張りがあったり、くぼんでたりして、それと分かるはずです。キーボードから1回手を離します。 でもう一回こうパッと置くと同じ場所に、こういうふうにすぐ同じ場所に置けるように、えー、ホームポジションに置けるように練習してやってみてください。